あおお名前をうん、いや、別に言いたくないんだけど大丈夫だと思うんですけど、うん、外国の方で、ま、結構、大橋してと一人とか、大丈夫だと思うんですけど、うん、そのチェックをね、我々もやっぱり警察官なんで、やらなければならないんですよ、うん、で、皆さんにご協力いただいてるっていうしだいなんですよね。まあ、せ、うんまあ、正確に言うと、別に見せなくていいと言うんだけど、いい人もこれ、持ってなきゃいけないのでもんも持ってますよ。 うん、でも、持っていると見せるは別のことと分かってますけど、うんうもうん、確認をしていわかるですね、うん、我々は分からない、それは私には関係ないでしょ、関係な い, じゃないそれやっぱり、うんね、私はここに、ね、間違いなくありますよ、うんね、日本でこういう、ね、許可ありますよっていうのは、やっぱりそれは示さないと、うんうんうん、それを結局示さないということは。 我々としては持ってないんじゃないかなとかやっぱりそういう形になってきちゃうからまあ な, なんていうかあの、うん、今のルールは、うん、持つ必要が 必, 持つ必要ですね、うん、だけど、うん、見せる必要はない、うん、で措置は確認できないんだけど、うん、実は措置が難しい立場じゃないの、うん、でこっちは別に見せなくてもいいと法律、うんうんうん、はそうじゃないのと思ったけど、うん、何かあの確認はやっぱりしないと、うん、確認させてください、うん <音楽>でもそれは警察官の問題でも個人の問題じゃない。<音楽> うん、だから法律として、法律としてはやっぱりそれ持ってるんであれば、ね。それは問題ないです、うんうん。であればやっぱりですね、持ってますよっていうことを示していただければ。うん、我々としても素直になっしけど、すみません、納得させていただいて、うん、もう感謝しますのでね、ご協力していただいて、ねうん。まあ、そうかそうか、あまあうん。だったらいいけど、あの、うん、すみません、どこの警察庁ですけど、うん。村とかもオッ先ほ ど, 並ど、ね。オッ ケ, ケー。で、それもあの警察もなんだっけ、あの、うん、警察手帳と か,、えー か, えー、か。ちょっと見せてくれませんか、ここか。うん はい、村田と申します、ね。ああ、はい、はい。よろしいですか、はいはいはい。はい。ありがとうございます。お願いますか。ああはい、お願いします、はい。すみません、時間かかっても。いいいいいいとんでもないです。あなんか前は、うん、先月が先二ヶ月前、うん、吉祥寺ではなんか、はいうん、あの警察じゃないものが行ったそうですね。そうなんでインターネット読んだけど。あはいはい、そ、はいはい、れ言います、ねうん。はい。どこですかね。うん ますか、はい、はいうん、あ年まろ、あうんはいろ、まあ、とねあと、うんまあ、行き違いとかもあるんだけども、うん、やっぱりこういう時にあの協力してよければ我々としてもおらん。 ね変なこと言わなくてもいいし、お互いにやっぱり気持ちのねやっぱりか、うん、今後も日本とねやっぱり協力していただけるんであればやっぱ、うんうん、それはまああのオリンピックの時どうなりますかね、うん、あの<笑>それはちょっと心配、<笑>まあ、とにかくねやっぱり平和になるのが一番だから、今後とも一つよろしくお願いします。